英語リスニング聞きなくし実用英語にようこそ。今回は最終回で、このシリーズはもうすぐ終わります。今までは応援ありがとうございました。では、今回の内容へ入ります。ViviIt's stupid to wait for another bus。月のバスを待ったらバカだな。BrendaI'm not following you.Are you saying we missed the last bus? えどういう意味最後のバスに乗り遅れたビビ t h a t s not what I meant.The next bus will come in an hour. ううん。そうじゃない。次のバスは1時間後なの。ブレンダ t h a t s a long wait. 長いね。ビビ y e s i t only takes 30 minutes to walk home. そう。歩いて帰るには30分かかるけれどね。 ブレンダー Let's walk home then. じゃあ歩いて帰ろう仕事の後やパーティーの後は家に帰る時バスか電車か車を運転しないと大変ですね日本と同じように北アメリカは町中だったら車で移動しなくてもいいけれど郊外に行く場合車はないと大変ですでも時々 交通規範を利用する場合はありますよね。では、この例文を説明しましょう。No.1 It's stupid to wait for another bus. 月のバスを待ったらバカだな。It's stupid to do something. これはよく使われている言い回しです。他には、It's nice to do something とか、形容詞の後にまとおしがきます。 It's stupid to watch a movie before your company presentation. とか、It's stupid to watch a movie before you do your company presentation. とか、そういう風うに使うことはできます。n u m b e r t w o I'm not following you. えどういう意味直訳すると、あなたの話にはついていないよという意味です。I'm not following you. まあ相手は何を言ったか、 わからなくなった時によく使うフレーズです。言葉はコミュニケーションのツールです。でも、時々ニュアンスで日本語で慣れたフレーズは英語だと馴染みませんよね。そういう時はどうすればいいでしょうか方法はあります。まず、実際に海外で使われているフレーズを映画やビデオを通してたくさん 聞きます。その後は暗記して実際に話してみます。それではよく使われているコミュニケーションのフレーズを3つ見ていきましょう。No.1 I'm sorry, but I didn't catch that これは会話の中でよく使われています。え、ちょっと待って、あさっきの意味わからなかったとか、さっき言った言葉は聞き取れなかったとか I didn't catch that. つかめなかったよっていう意味なんです。Number 2. Could you repeat that, please? えもう一回いいお願いします。そのままですね。まあ、もちろん他には Pardon me? とか Sorry I didn't get it? とか Please repeat that? とかいろいろありますね。Number 3. I get the message. まあ、直訳するとメッセージは届きました。でも会話の中では I get the message っていうのはそうだよね。あなたが言おうとしていることがよくわかった。その裏の意味が分かった。I get the message なんです。No.4 What I actually mean is まあ実際に言いたかったのはっていう風によく使われます。会話だと時々 あの、喋っている言葉が実際に表したい意味とは、まあ、ズレが起きますね。なので、相手がこう困った顔をするとき、what I actually mean is、実はね、本当に言おうとしているのはこれなんですよというふうに会話を始めます。このビデオシリーズはこれで一旦終わりますいかがでしたか新しい企画は間もなく誕生するので、楽しみにしてください。